えー、っとじゃあこれにしよっかな<笑>はいふんだしマリーさんから頂きました、はい、あゆみさささらんん は, しょじょらじは先日、うん、市民プールで思ったのですが、うん、男性の乳首は形が整ってますよね、うん、女子のは何、うん、ていうか個性があって、うん、もっと言ってしまえばグロテスクなとこもあると思いますえお二人は自分の体は好きですか、うんずっと 大変個体差だだと思うんだけど男性の乳首が整ってるかはかはなり男性の乳首って整ってんのでもなんか小ぶりだからあらが見えないとかはあるかもね見えにくいとかでもやっぱ個体差はあるでしょ絶対あるよだって多分まず丸の形がさ 丸, 丸って人自体少ないもんね 立って長だったり楕円だったりさ、ちょっと変な形してたりすると思うよ。でももしかしたらフンドシマリーさんはその男性で自分の乳首をすごいその美しいものだっていう風に<笑>。<笑><笑><笑>自慢の乳首なのかもしれないから、割とその男性はみんな乳首整ってるよねっていうことなのかもしれないけど、それはいいの私は。整ってるのかもしれないっていうので。うんうん、でも女性の乳首をグロテスクと思ったことがなくて。 あーなんだろうね、グロテスクまで思ってなかったけど、特別良いものだとも思ってないわ、確かに。私、ありがたいと思っちゃう。へえ。見えた時には、なんか、ちょっとあの、なんつうの、ほんとに虹を見た時の気持ちというか<笑>、<笑><笑>ありがたいって言ってた。 クリアカリ普通の乳首だったらそこまで感じないかも。でもたまに、女の子の中にも、うん、この子は本当に乳首綺麗だなって子とかがいると、ちょっと感動する。やっぱに、虹を見た気持ちになる。すごいみたいな感じで。私、その、お子さんがいる子とかでさ、授乳とかしてるとさ、もうさ、その、ケープとかもあるけど、うん もういいよみたいな感じで、そのままやることかもいて。もう追い詰められてる人とかたまにいるよね。そうそうそうそう。<笑>一緒に、その、荷物持ったりとかして、お友達とその、子供ととかっていう時に、遊ぶ時にね、うん、授乳室とかに一緒に行ったりすると、見る機会があるわけですようん、うん。そうすると、なんか、ありがたやって思う<笑>。<笑><笑>それは乳首がじゃなくて、授乳がじゃないいや、乳首がへやっぱ、その、 授乳してる乳首と AV とかでいう乳首は違うからまああと実際授乳してる時乳首の形変わるしねうんなんかねはあって思ったふん尊いものって思ったへえ<笑>だからグロテスクなんて思ってほしくない答え差だから<笑>はい<笑>ですね<笑>ちょっと寂しいです私はそういうふうに思われているのであれば個体差だと思ってほしいな